飛騨方面でお降りのお客様は、イスイとイバイオレット車両の右側のドアをご利用ください。お客様にお願いいたします。秋雨村の壁込み乗車は大変計です。おやめいただきますようご協力をお願いいたします。